突然ですが、皆さんはミニマリストという言葉をお聞きになったことはありませんかテレビや雑誌などでも取り上げられているので、意味は知らなくても一度は聞いたことがあるという方も多いと思います。このミニマリストというのは、持ち物をできるだけ減らし、必要最小、霧のものだけで暮らす人のことを言います。ここ最近でインスタグラムなどの SNS 上でも、 このように無駄を省いた生活を目指している人が増えてきたように感じます。その延長でミニマリストまで行かないにしても綺麗な部屋作りがブームになってきました。お部屋ですっきりしない生活を送っている方や片付けが苦手な方でも綺麗な部屋作りをするための方法を持つご紹介していきます。それでは早速見ていきましょう。たまたま見つけた可愛い小物や人からいただいたタオルなど 絶対に必要ってわけではないものをたり取っておいたりしていませんか特に人からいただいたタオルなどはせっかくのいただき物だからといった理由ですべて取っておく方もいるのではないでしょうかでももしあなたがすでに不便なく生活で来ているという状況であるならもしかしたらそれは今のあなたには必要のないものと言えるかもしれませんね。プレゼントしてくださった方へはしっかり と感謝の気持ちは抱きつつも、今必要としている方に使ってもらえるように手放す、という選択肢が必要かもしれませんね。このように自分にとって今必要なものだけを家に入れる習慣を作ってみてはいかがでしょうか家に物を入れなければ物が溢れ返ってものの、置き場所に困ることもなくなるかもしれません。女性であれば朝お化粧をして、仕事から帰って、夜に時間ができたら掃除をする方や、 毎日使うものだからずっと置いといていいやと思い、物を出したままにしてしまうことはありませんかこれも綺麗な部屋を保つためにはあまり、良くない行為と言えるかもしれません。毎日使うものであれば確かに使いやすいくらい、地にあることは大切なことですが、出しっぱなしにするのと、使いやすいように置くのでは全くの別物です。化粧品であれば、毎日ストレスなく取り、出すことのできる収納を用意して、 使ったら元の場所に戻す習慣を身につけること他にも例えばドライヤーであれば置きっぱなしにするよりもすぐ手の届く位置にぶら下げておくなど物の定位置を決めてあげて工夫して習慣にしていくことが大切です掃除の場合も同じように考えましょう朝洗面台を使ったらキッシュでさっとゴミ取りをしたり家を出る時の5秒にサクッと玄関の掃き掃除をしたり 何らかの行動をする銅線上に掃除を加えるという方法もおすすめです。このように銅線上での工夫をしてみるだけでもそもそも散らからない家にしていけそうですよね。先ほどお話ししたような整頓や掃除方法ではどう、うしても手が届かない部分もあるかと思います。例えばベッド下の掃除や家中の床掃除です。この辺の考え方としては毎週のゴミ捨ての指定日のような感覚で 掃除の指定日を作ってあげるといいかもしれません。毎日朝起きたらまず掃除をしようよりも、毎週末はサクッと掃除を終わらせてから行動しよう。という考えの方がなんとなく続けていけそうな気がしませんか毎日しっかりやるのではなく、しっかりやる日を作ってあげることで、綺麗な部屋をきちんと保って生活することができるかもしれませんね。皆さんはゴミ箱か、らゴミが溢れてしまいゴミが入らない。 なんて経験ありませんかまた、ゴミ箱が遠くて捨てに行くのが面倒、臭いと感じたことはないでしょうかこのように、ゴミ箱が小さかったり、よく生活する範囲にゴミ箱がなかったりすると、ゴミが散らかっていきやすい状態にあると、言えるかもしれません。これらを解決する方法はとても簡単で、ゴミ箱は大きめのものを用意し、よく生活する範囲からすぐのところに、 ゴミ箱を設置することで改善できるかもしれません。実際に私の家ではリビングとダイニングにそれぞれ45リットルサイズのゴミ箱を置いています。これによって1週間に2回のゴミ捨ての暇で容量に余裕があるだけではなくて家族みんなが簡単に捨てに行くことができるんです。最近は大型のゴミ箱でもおしゃれでデザイン性の高いものがたくさん売られていますので ぜひお好みのものを探してみてください。日本は四季がありますので、夏に必要なもの、冬に必要なものはそれぞれ違ってきますよね。そこで衣替えをする際には断捨離も、同時に行っていきましょう。断捨離がなかなかうまくできないとい、う方におすすめの方法は、去年の1年間に使ったかどうかで、選ぶのがおすすめです。私の経験からお話しすると、 一年間使わなかったものは、今後も使わない可能性が高いです。使うかもしれないけどなくてもや、っていけるものに関しては、この際どんどん手放しちゃいましょう。私自身も毎年断捨離をしているんですが、毎年していたって、その都度たくさんの不要品が出てきています。物が減ればおのずと、整理整頓する必要も減るので、結果的には楽に綺麗な、部屋を保てることになりますね。 いかがだったでしょうか今回綺麗な部屋を保つためのポイント何点かお話しましたが、綺麗な部屋作りをしていくには、毎日がむしゃらにやって成功する人、ばかりではないと思います。自分が綺麗な部屋を保てるモチベーションを作り、綺麗な部屋を保ちやすい環境といった、部分から考えていくことも大切なのかもしれません。今回ご紹介したポイントを参考にぜひ切れ、 稲部屋にしていってくださいね。